今回は「ガンダムマーク2」制作のパート61になりますそれではご覧くださいそれでは前回の続きで残りの筋彫りをやっていきます 次はマルモールドの穴を開けていきますすべて掘り終えたので。 バリ引けを処理していきます。 それではププラチップを貼っていきますいつも気に留めてなかったんですが今回手に取ったプラチップのうち2つほどが太い部分だったらしく少しきつかったのでそこは 0.7 ミリの穴に 0.8 ミリの皿へ変更して貼っていきました次は。 こちらのプラチップを貼っていきます。乾燥したので高さを揃えていきます。 を取っていきますマルモワルドにマイナスモワルドを入れようと思っていたのですがこうして合わせてみた結果。 リベットっぽい感じの方が良さそうだったのでその方向でやっていこうと思います気持ち丸みが出るようにやすりを当てていきますこうして出来上がったのがこちらです。 続いてこちらのパーツをやっていこうと思いますそれではまず全体にやすりをかけていきます先ほどの場所に入る前にこの一体成型になっている部分はパーキングラインか金型の影響で。 形が崩れてしまっているので、ここを直していきたいと思います。まずは分割ラインの筋彫りからやっていきます。 次は変に盛り上がってしまっているところを直していきます。 こちら側はそれなりの感じになったのですが、今回スジ彫りしたラインの反対の辺が、パーティングラインでかなり形が崩れているので、そこはまた後で修正していこうと思います。いかがだったでしょうか。今回の動画はここまでになります。それではまた次回でお会いしましょう。